こんにちは、シロクマさんだぜ。今回は初のジャバ版で、やっていきたいと思います。では、行こうねー。さてさて新鮮なワールドで楽しみたいと思うんだ。ジャバ版なのでコラボのスケールがでかくなりそうだね。ワクワクだよ。なかなかのいいスタートだー。いい感じだ、シロクラさんは。フレンドリーに行きたいね。森があっていいね。 家とか作ったら、大自然に囲まれた家ができるよ。初サバイバルだね。みんなはどんな家を作ってるかなコメントで、いろいろ教えてね。石屋掘っていくけど、将来的に家を建てたいと思う。豪華な家を建築したいね。この作業は大得意だね。いずれはコラボできたらいいね。緻密な作業が後で、みんなの力になるよ。 ちなみに建築が大好きだよ。掘れば掘るほど整地ができるからね。サバイバル力がみんな力になるのだ。石を掘るからね。頑張ってね。石さんは今日も元気元気だけど、建築に使ってくれたら嬉しいよ。ありがとうね、石さん。さてさて掘りますかさて気合入れておこうね。空さん元気。元気ですよ。 朝と昼が短いね。そうだね、夜が来たらモンスターが楽だね。ジャガバンはモンスターが多いのが有名なんだ。そうだね、モンスターも多いし、ル歴ジが強いね。うん、なかなか強い死毒が結構ダメージ受けるんだよね。ありがとうね、ソラさん。また話してね、ジャガバン。 頑張りましょう業続行するよ。<音声><音声><音声><音声>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 素材も家も作れるね。白倉さんのチャンネルを登録していただくと、大変嬉しいのだ。もしよければチャンネル登録してね。たくさん掘っていくね。いろいろな建築物が作れるね。みんなもいろんな建築物を作ってみてね。たくさん作ろうね。あはは、楽しい。夕方になってきたね。みんなはどんな夕方が好きかな コメント欄で書いてね。ぜひ募集してるね。そうそう白熊さんのオフィシャルホームページが出来上がってるよ。ぜひ見に来てね。さて寝ますか。おやすみくまーよくできました。さてさて朝だなー。村へ向かいますか行こうね、村へ。なかなか村は遠いね。これはネザだ。すごい量で。 村の家がたくさんある いかがだったでしょうかしろくらはもしよければチャンネル登録をポチッと。ご視聴ありがとうございました。また青くまビー。